んっ仲間もみんな君に感謝していたととんでもないです大変失礼しましたてっきりホーク様がセイ<笑>大丈夫か顔が全然 そうは見えないがこんな恥ずかしい